これは高さがありますうわぁわぁあぁ夕方。いつも動画を見ていただきましてありがとうございます旅するキムの男子バオシです現在の時刻朝の4時46分です早い見てください後ろほんのりと赤く染まってますよね東の空まだ太陽出てませんなんでこの時間に駅のホームにいるのかって言うとですね はい、豊島園駅に到着しましたご覧ください後ろにですねいや名残惜しいなっていう感じのメッセージありますけども94年間愛してくれてありがとうまさにその通りですさすがに豊島園の最終日だけあってテレビ局のカメラも豊島園の方に足運んでまして営業最終日なのである程度の混雑は予想してました今現在8時17分なかなかの混雑ぶりです おねがいしますおねがいしま す, いしますまいは い, いすどう無事に入園することができました<笑>実は都市前に来たのは初めてですアトラクションを軽く見てみましょうか、えー、楽しみだけでは何の企画でも何でもないわけですただ自分が楽しみに来ているだけそこに。 ここでですね、自分にミッションを課したいと思います。えー、絶叫マシンに二つ乗ってですね、泣き言を言わなかった。あとは好きにしていい。リングアラウンド。さあ動き始めました。大丈夫かな。本当に大丈夫だろうか。 怖い 最初のアトラクション終わりましたふざ情けない泣き言ばっかり言ってしまった<笑>次はこのアトラクションに。 チャレンジしてみたいと思います。これ<笑>これはこれで高さがありますよ。こんな感じです。どのぐらい高いんだろう。いや結構高いなあれ。足が震えてます。はい始まります。うわ。 ああ。あ<ま><ま><ま> ああああやべいや目を開けたら怖くなるから目を開けてないです今ごめんなさいでも本当にきついいいやもうでもこの臨場感カメラで伝わればいいんですけどあーあーああああ うわああこれは揺れるすごい揺れるああああああ目開けたらダメだ怖い目を開けたらいかんああダメだこれもうああ簡単じゃなかったああまだ まだ続くのこれうわ気持ち悪い、うん、あああイーグルを乗り降りてきました心臓に来てますフラワーエンジン 三代目です。フラワーエンジンスタートします。いらっしゃい。うわぁ。うわぁ。すごい傾く。<笑>ただダメだ。 見たらダメ。見たらダメ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 あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ フラワーエンジン乗り終えました。やっぱり適応マシンは苦手。 何その対いを思います<音楽> 楽しい遊具がたくさん揃ったフィールドアセチックです。 ああ、優雅だ。 と思います。中華そばいただきたいです。はい、こちらが今回のオーダーになります。いただきます。麺もいただいてみましょう。麺こんな感じで。もちもちです。 というわけで、豊島園名物の醤油ラーメンいただきました。完食です。ごちそうさまでした。 今回の動画はいかがだったでしょうか。8月も今日で終わりです。明日から9月になります。そろそろ秋の行楽シーズンになるかなと思われます。 なので、このチャンネルでは、秋の行楽シーズン に, に、えー、人気の場所であったりですとか、いろいろ 出,、ま、出向きまして、もっともっと癒しになるようなあ動画をどんどん投稿していきたいと思いますので、今後もよろしくお願いします。これ初めて言うんですけど、前々が決めていたことではあるんですが、日本国内旅行に関しては、47都道府県制覇を目標に、今までチャンネル運営してきました。関関東に関してはあとと群馬県と 茨城県を持って、えー、コンプリートに な, りますなので今後もですね47都道府県、えー、政府は目指してこのチャンネルどんどんどんどん頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。